こんにちは、波キむ TV です。今日は特製キムチチヂミの作り方を紹介します。キムチ2カップを器に入れて、ハサミで食べやすい大きさに切ります。チヂミにはしっぱめのキムチを使うとより美味しいです。我が家は冷凍シーフードミックス1カップも入れます。味が断然豊かになりますよ。ハム、キノコ。 カニカマなどを入れても美味しいですゆっきりをしたツナ缶も入れますお家で作るときは材料をいろいろ入れて豪華ちじみにしちゃいます唐辛子大さじ1杯青唐辛子2個砂糖大さじ半分ネギ半分を入れます 薄力粉2カップと同量の水も入れて混ぜ合わせます生地がふわふわにならないよう手際よく混ぜてくださいね<音楽> フライパンを熱した後、サラダ油を引き生地を入れる前に中火にします焦げないように常にフライパンを回しながら焼き 80% ほど焼けたらひっくり返します。ひっくり返した後 しっかり焼き上がったらもう一度ひっくり返してさっと焼いて出来上がりです余った生地はラップをして冷蔵庫で保管します こちら韓国でも遠慮の塊おっぱに食べてもらいましょう。